で、リスのように頬を膨らませてウィンナーを食べる様子が可愛いとネット上で話題になっている平野氏様。これまでにも、もぐもぐ平野、平野タイム、などとハッシュタグをつけた、平野が何かを食べている動画はネット上に数多く掲載されているが、寮生活を送る警察学校が舞台のドラマだけに、今後も平野の食事シーンがあるだろうと期待されているようだ。 第1話では中島健と演じる先月からビーガンになったと話す本間界の皿に残っていたウィンナー2本を見つけた平野演じる一ノ瀬次郎が手を伸ばしてそのウィンナーを頬張ったのだがファンには平野にぜひとも食べてほしいメニューがあるようだ。それはうどんです。平野は2019年3月4日放送成功の遺伝子日本テレビ系。 で出演時、うどんはつるんとした喉越しを最大限に堪能するため、噛まずに飲み込む、と話し、スタジオに用意されたうどんをアナコンダのように丸飲みで食べる様子が放送され、大反響となりました。 全く噛まずに飲み込む平野の様子はあまりに衝撃的で忘れられない人も少なくないようでもう一度あの衝撃映像をこの目で見たいうどんを食べるかもしれない平野がもう一度見たくて末光警察を見てる平野のうどん丸のみは一度見たらまた見たくなるといった声がネット上に上がっているようです女性識者ここまでうどんを食べることが期待されている平野